いやー、ちょっとまず関係ない話からさせてください。皆さんね、見ましたでしょうかチェーンソーマン公式 PV。いやー、ちょっと僕今朝見たんすけど、これちょっとマジでクオリティやばくね。ちょっともう全体的にレベチなんだけど。これテレビでやっちゃうって、ちょっとさすがに<笑>。 <笑>ちょっと待ってくださいよと、いうぐらい本当にすごいね、アニメのクオリティの PV だったんで、ちょっと本当楽しみなんですけども、ま、そんなですね、チェンソーマンの放送日も昨日解禁されまして、こちらですね、2022年のなんと10月から放送というわけで、いや、今年の10月ですね、なんとめちゃくちゃビッグタイトル揃ってんですよ。僕のヒーローアカデミア、ブリーチ、そしてブルーロックなど、めちゃくちゃ強い作品が揃ってて、その中にチェーンソーマンも入ってます。 入ってくると言いたいですね。いやー、ちょっと秋アニメはですね。バトルが激しくなるなと思ってるんですけど、まあその中にもしかしたら鬼滅の刃も今後入ってきちゃう可能性はありますよね。ということで。まあちょっとビクビクしながらですね<笑>。ちょっと最近を過ごしてるんですけどもまあ、チェーンソーマンね。 ちょっと楽しみっすね。そしてヒロアカ僕も楽しみです。はい。というわけで、まあ、まだ見てないよという方はですね、チェーンソーマンのね、アニメ PV、ほんと見て損はないと思うんで、見てみてください。マジでやばいっす。クオリティエグい。 さあ、ということで本題やっていきたいと思いますけども、本日はですね、鬼滅の刃刀架子の里編の、第1話の最新情報が解禁される日をまとめてきましたよということで、まあ、こちらですね、まあ、8月の20日、そして9月の24日っていうのがですね、まあ、現在有力な数字なんですけども、まあ、これにですね、えー、今週出ました最新情報、そして、解説なんかを加えながら、ちょっと見ていきたいなと思いますんで、まあ、ぜひぜひ最後までご覧ください。てな感じです。早速やっていきます。 そう はい、ということですね、まあ8月の20日、まあこれはですね、まあ何の数字なのかということなんですけども、まあ皆さんお分かりかと思います。こちらですね、まキャラクター CM、もう以前にも動画にしてるんでね、まあ何度も何度もね、もうほんとすいませんって感じなんですけども、まあ8月の20日にですね、まあ刀鍛冶の里編のまあ、最後の象徴キャラクターであります、カンノジミツリさんがですね、まあ、公開されるんじゃないかなということで、まあそのタイミングで合わせて最新情報が出るかなと思ってるんですけども、本 本日ですね、この説結構有力になってきておりまして、アニプレックスの公式チャンネル見ましたかなんと、渦井天元さんがですね、当たったんすよね。これ予想通りなんすよ。 うーん8月の6日、なんと、渦井天元ということで、前回ですね、煉獄教授郎さんが来てたので、まあ、無限列車編の流れが来てるよね。で、そして、まあ次、もしかしたら遊郭編の流れで、まあ、8月の6日は渦井天元さんになりますよね、みたいなね、話を、前々回の動画かな、でやってたと思うんですけども、で、その流れで来るとね、まあ、8月の20日が最後で、まあ関路寺光さんだよね、みたいなことで、で、その日に、まあ最新情報が解禁されそうだよね、みたいなね、話をしてたんです ですけどもまあこの8月の20日という数字ね。 まあ一つまあ、有力というかまあ、かなりね説は高まってきたんですけどももしかするとですねちょっと僕見ようとしてた点がありましてまあ、まだ登場してないキャラクターの中に妻牧野ひなつるそしてしなずがは元也というですねまあ、結構ですね以前にもアニメで登場してて重要なキャラクターというのがですねまあ、いるんですけどもまあ、もしかするとこの2組ですねこの2組が間にですね挟まる可能性も出 できましたよねということでまあすままきを雛鶴ですかまあ、この3人がですね来週のキャラクター cm になる可能性もあるんですよねでもしこの2組がこの cm の間に挟まるとえ最後の cm の投稿日は一体いつになるのかということなんですけどもそれがですね2週間ずれてまあ、9月の3日ということになるんですよねだからまあ来週時と無一郎くんが来るかどうかがねまあ、結構重要な鍵になってくるんですけど けどもまあ、もし、来週、時藤無一郎くんが CM に起用された場合、8月の20日が、最後の CM の投稿日となって、 で, でそこで情報が解禁される可能性が高いということなんですけども時、えっと、藤無一郎くんが来週来なかった場合ですね8月の27日もしくは9月の3日あたりにですね、まあ、情報が解禁される可能性が高くなっていきますよということで、まあ、この3つの数字ですね8月の20日そして8月の27日そして9月の3日、まあ、この3つの数字のどれかで、まあ、情報が解禁されることは間違いない じゃないかなと僕は思っておりますね。でまあ来週時とムイチロ君かまあもしくは関路氏三井さんがですねまあ来週来ればまあ、8月の20日は確定だよとなってるんでねまあその辺ちょっと来週楽しみにしながらということなんですけどもまあ8月の後半まあもしくは9月の頭あたりにはまあ最新情報来そうだよねということでねまあ皆さん20279月の3日とまあここはちょっと注目してほしいかなと思っておりますね。まあこのままねこの。 画像のまま来ればね結構ほんとすごいかなと思うんで、うん、8月の20日まあ、来てほしいっすけどねう ん, うんずれるのやだねちょうど柱の流れも来てるしねずれるのやだねということでねまあ、どうなるかちょっと楽しみにしときましょううんちょっと最新情報来てほしいねほんと最近来てないからねはいということで続いてなんですけどもこちらということで、まあ、9月の24日ですね、まあ、こちらは一体何の数字なのか ということなんですけどもまあこれはですねまあアニプレックスオンラインフェスですねでこれがですねまあアニメの最新情報がまあ解禁されるイベントだよということでまあこれに鬼滅の刃がねあの参入してきたということでまあ確実に刀火事の里面のねまあ最新情報っていうのがねまあ解禁されるんですけどもまあ9月の24日はねもうほんと楽しみなんでもう皆さんこれもね確定情報ということで本当ワイワイね湧いてほしいんですけどあのですねこの9月の24日までやはり長いじゃないですかうん 結構後なんですよね。1ヶ月半ぐらいあるからね、もうかなり長いということで、やっぱりね、8月のね、20日あたりに最新情報解禁されてほしいよね、ということで、まあ先ほどの考察が当たるといいなと思っております。まあでも9月の24日にはね、確実に情報が解禁されますよということで、まあそれは一つ楽しみにしといてほしいかなと思っております。まあてな感じでこの2つの情報についてまとめてみました。